15日の都道府県対抗女子駅伝で区間新17人抜きを演じて注目を集めたドルーリー・シュエーリー15、拡散中は津山市の一員として中学女子の第3区3キロに出場した。スタート直前から空に曇りがかかり、西から強めの風が吹く中、5位でたすきを受けると3人抜いて2位で4区の選手につないだ。 走破タイム9分40秒は従来の記録を10秒更新する不関心だった。一人一人が全力を尽くして走っている。トップが見える位置で渡せてよかった。沿道の応援もあったので、しっかり走れました。都道府県対抗駅伝後は寒波襲来により、津山市で40から50センチも雪が積もるなど屋外で練習できる環境にはなかった。トレーニングジムのランニングマシンなども活用し、体を動かしたものの、 この日のコンディションは4から5割ぐらいだったという。津山市チームを率いた同志陸橋の河合本、ただす監督は調整不十分でもレースをしっかりまとめた。走りの技も見せてくれたと、称えた。この大会は男女混合の9区間で争われ、2010年に都道府県大港駅伝、全日本実業団大港女子駅伝、天満屋、全国高校女子駅伝、 今日譲り館で岡山県勢が優勝したことを記念して始まったコメント。全国女子駅伝をテレビで見ていました。走る姿勢も良いですし実力もあるのは間違いないですが、マスコミに注目されているのは、そのルックスの良さだと思います。いろいろな大会から声をかけられるかもしれませんが、まだ発展途上の中学生ですので無理させることがないように、周囲の方々が気をつけてあげるべき。 地気の引き倒しすることがないようにしてあげてほしいです。田中希美さん、弘中リリカさん、不せ製コロモライさん、そしてドルーリーシュエイルさん。女子中長距離に楽しみな選手が増えてきましたね。最も期待が大きすぎると重圧に耐えきれなかったり、練習しすぎで故障したりが心配です。周囲のコーチ陣の懸命な指導をお願いしたいですね。沿道の客がみんなスマホ向けて以上だよ。 マスコミや過剰なファンから彼女の身の安全を守るためには、個人で SP をつけるか、アスリート事務所にでも入った方が無難でしょうね。全国区になるとはそういうことだから、有名になればなるほど危険になる。あとは、彼女自身が周りのプレッシャーをどう発散するか。それでアスリートとして本物かどうか決まる。大きなストライド、腕振り、腰の高さ、姿勢ともに完璧。今回の大会を見る限り、 将来日本代表として世界に通用するランナーだと思う。日本の女子選手の見本だ。このまま実力つけていけばオリンピックメダル候補間違いない。駅伝だけではもったいない。まだ若いので数年後にはマラソン日本新記録、オリンピック選手優勝候補としても期待できる。ナイキの厚底シューズもさらに進化していくはず。これで。 間違いなく陸上競技を超えて岡山の奇跡2023的な騒動になっていくだろう。皮肉だけれど、活躍によって、選手としてきちんと育てられるかが、より難しくなったと思う。無理するような大会じゃないし、本人もだいぶ流して走ってたのに、騒ぎすぎですね。全日本の時は同じ3キロを9分2秒で走っててこれは驚異的だったけど、今回の記録は別に注目するようなものじゃない。